こんにちは皆さん。今日は BTS の素晴らしいニュースをお伝えします。彼らが再びダブルプラチナ認定を受けたんです。25日に日本レコード協会は公式ウェブサイトで認定作品のリストを公開しましたが、BTS は小さな者たちの歌でダブルプラチナ認定を受けました。 この曲は2019年にリリースされたにもかかわらず、いまだにファンたちから愛され続けていますね。今回のダブルプラチナ認定は、BTS にとって4回目です。これまでに、ダイナマイト、パーミッショントゥダンス、バター、で記録を達成しています。特に、ダイナマイト、はダイヤモンド認定も受けています。また、シュガのソロ活動のニュースもお伝えします。 彼は21日に初のソロアルバム D-Day をリリースし、来月1日にはアメリカの NBC 人気トークショー、ジミー・ファロンショーに出演する予定です。シュガのワールドツアー、シュガーグスト d d a y ツアーも間もなく始まります。26日にアメリカからスタートし、インドネシア、日本、タイ、シンガポール、ソウルを訪れる予定です。これからも BTS の活躍を応援し続けてください。